え皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢あログで撮ってるね、これね。まあいいかはい、では仕切り直しで、え皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。え今日ちょっとなんか大げさなタイトルつけちゃいましたけど、皆さんにまご報告がありましてですね。 えー、実は、えー、私毎週木曜日、まあ、週に1回ですね、えー、ライブ配信を行ってましたまあ皆さんからいろいろ質問をいただいたりとかコミュニケーションを取らせていただいて楽しい時間を過ごしていたんですけども、えー、今回ですね、えー、それライブ配信用のサブチャンネルを作りましたはい実はもうあるんですけどまだ動画投稿してないんですけどねこの間のライブ配信の時に 発表させていただいて、まあ、今後、えー、毎週1回 の, そのファンコミュニケーションをこっちのライブ配信で行いますよということをお伝えしたんですねでメインチャンネル、えー、このチャンネルの方では、えー、通常通り私が制作した動画を投稿するのと、えー、月に1回ぐらいは、えー、ファンコミュニケーションというかあのもう初心者の人とか、えー、常連さん も, もうみんなこう含めてですね一斉にこう えー、質疑応答するよううななライブ配信をやろうかなと思ってますそれから、えー、天文現象ですねなんちゃら流星群とかなんとか彗星とかさ、えー、月食とかサブチャンネルの方はあくまで実験的なものでですね新しい機材が届いたとかこの機材を試してこうするとかそういうですねまあ時間がかかりそうなやつっていうんですかねそういうのをサブチャンネルでゴニョゴニョやっていこうかなと思っていますので、えー、そちらの方の えー、チャンネル登名もいろいろ考えて思いつかなかったのでそのまま「ひろゆきなりさはライブストリーミング」っていう、えー、タイトルにしましたけども今後はですねそのメインチャンネルもサブチャンネルの方も楽しんでいただければなと思いますでまあどうしてサブチャンネルを作ったかっていうことを一応お話ししておきたいと思うんですけども えー、私まあ本業、えー、写真家それから動画クリエイターとして今活動しているんですねえー、その中でやっぱり自分の生活っていうのが大事なので、えー、まあそのなんていうか報酬をいただける仕事をまあ優先にやるわけじゃないですか、うん、でぶっちゃけまあ YouTube も収益あるじゃんっていうふうに思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけどそんなにですねこのチャンネル自体は収益ってないんですよまあ小遣い程度ですね はい、だからていうか、自分の生活とか生きていくことを考えるとどうしてもパワーバランス的にです、ねえー、YouTube の方は後回しというか、えー、空いてる時間で制作するっていうのが、まあ、基本スタンスになってくるんですよただまあその動画の投稿頻度が落ちることで皆さんと の, その接点も少なくなるからそれを解決するために始めたのがラ イ,、えー、ライブ配信だったわけですね。 で週に1回動画を投稿することで、えー、このチャンネルの再生数も、まあ、稼げるし、えー、皆さんとのコミュニケーションも取れて、えー、このチャンネルのことを忘れないでいただけるっていうことでライブ配信をやってたんですけどもそのど仕事が忙しくなると動画の投稿頻度が落ちてきてその自分のチャンネルの、ね、フェイスの部分っていうのかなっていうのがライブ配信のやつがほとんどになってくる。 ですよね、そうすると、まあ、初めての人とか、えーまあ、YouTube チャンネルを見て自分にお仕事をいただくようなパターンも増えてきている中でこのチャンネル一体何のチャンネルなんだろうっていうのがそのフェイスで伝わりづらいっていうのかなそういう状況になっているのが自分の中でもちょっと危惧していてで友人からアドバイスを頂 い, いてですねやっぱサブチャンネルそろそろ始めた方がいいんじゃないのかっていう話になり今回解説に至ったと。 いいう感じでございますサブチャンネルを持つっていうとね何ていうか YouTuber としてはちょっとワンランク上がったような感じにもなるんですけどもそっちの方はねまだ、まあ、もちろんサブチャンネルの方は収益化は今のところはしてないんですよね。その 1から0からのスタートなので、えー、登録者数1000人それから4000時間再生を超えると初めて収益化って YouTube できるんですけど、まあ、それまでは、えー、皆さんと、まあ、ゴニョゴニョと楽しくやっていこうかなと思いますでまあ常連のライブ配信来てる、えー、視聴者さんとかはねやっぱりあの初めての方が、えー、なんだろう、あのー 盛り上がれないいようにっていうにか初心者の人がこう参加できなくなることを結構心配してくれて自分たちはあんまり投稿しませんみたいなコメント書きませんみたいなことを気使ってる方は多かったんですけどサブチャンネルの方はそういうのはもうブレー礼ーでどんどんどんどんゴニョゴニョと<笑>やりたいなと思ってますでメインチャンネルの方はなんか例えばお題を決めて、えー、これについて今日はあの質問どうぞとか こういうことを語りましょうみたいな感じでやって、えー、いつもライブ配信は23時間長いんですよね私のライブ配信長いんですけどメイチャンネルのライブ配信は1時間ぐらいでスポッと終わるような感じでコンパクトにやっていこうかなっていうふうに考えてますまあどうなるか分かんないですよね、まあ、というのが、えー、今回の動画の投稿の趣旨でございますねでですね早速ですね新しい機材が届いてるんですよ はい、この箱の中にあるんですけどでこれがですねちょっと私がずっと欲しかったっていうか早く日本で発売されないかなってずっと言ってた新商品がこの中にありますで次回のライブ配信はこれを開けるところからスタートしようかなとサブチャンネルの第一弾ですねこれを開けるところからスタートしようかなと思いますでえっ、ー、とサブチャンネルの方で開封動画をやったらちゃんとした レビュー動画、まとまったレビュー動画をメインチャンネルの方にアップするという風な流れでいこうと思いますので、まあ、今後もそういう感じで活動していきたいと思いますので、なりぞぞ、ひろゆきなりさはタイムラプス部ィルム、<笑>それからひろゆきなりさはライブストリーミング、言いづらいな、自分で考えたけど、はい、どちらもよろしくお願いします。はい、というわけで、えー、今日の動画はここまでになります。また 次の動画でお会いしましょうチャンネル登録よろしくお願いしますえ、さよならバイバイしたっけね